るしないそれでは今回の匠見ていきましょう。 それでは何三曲一本場開始してください。皆さん手早く開けてください。ドラが3ピン。土田さんの親がつながりました。今回のハイパイ。うん、初がとりあ早そうな手だよね。まあ仕掛けていくってね、前回の最後おっしゃってましたけど。ええ、仕掛けていきましょうよ。だからローピンいらない。あローピンいらない、ええ。ドラ色はさようなら。仕掛けにくいんで、ドラの色って。 仕掛けた後ってどういう進行になるんですかポポンで終わりですね<笑>ポポンロンですかその前に3層とか引いてきたらちょっと難しくなって一色のソーズの、えー、ソーズの面も出てきますけどはいでもほらここだもん初以外仕掛けるところは嘘嘘今回はじゃあ初は1枚目からはい当然ですね仕掛けていくなんだったら9万もないでもいいわけだよね9万から2枚目は もうかないんであなるほどいいそうんトラン3品のこの曲は今回初がトイスで動いていきたいとおっしゃっていましたがまだ出てこないトンは谷一枚切れ残しました現状まだ5400点のラス目 全然で仕上がる場合はねあんこが増えないところも全然このキュリンツモが効かない赤も入ってるルールなんですけれどもしばらく赤見てないですね<笑>ここ最近連絡が取れない、うん、<笑>入ってないのかもしれないいやーツモ切りが関連牌効引かないの、ね、はいかなり続いてますね 北さんでもこういうことあるんですねやっぱりね今年の最初の<笑>あのお参りは末吉だったんですかなあおみくじ引かれたんですねはい毎年引くん、ね、でえー、今日引いたら違う お, てお寺に行ってまた引くんですけどそれで3回引いたことあるんで全部今日<笑>不吉な年ですね そ, そういう年もあったんです去年大吉だったんですよそしたら高級しちゃった<笑>いいことないですね<笑>どうだ に出てないいしょんぱですこれ難しいですね。どこ離すんだ数層2枚ローソー全部ーここが変則の切り で, です、ね、自い切ってくれなさそうなんですよ。でも下茶ももう変ですもんね。下茶は早そうなねえ、スピード感ある。よし選ぶのはどうするのでしょうかあなた何選<笑>急に私への選択。正直ですかうん。 私、こういうの、でしょそうなんですよ、三層切って赤嘘入ってるし、Q1、最終悪くなくて、ね、1層も離せない。ええこれ決断でしょ。こうローソン4枚これで見えたわけです、はい、3万か2万が重なれば、もうチートイツ上がったも同然、馬強が味方して、この手、チートイツに行くんですか、はい、ここに来て。 三万が二万いが出てきたワンだ組み合わせできちゃった<笑><笑><笑>ってことはまあでも3層か3、ねまあ、層重なりそうなんだけどなでもチーソーパーソンもいいですよね急層かみしゃが出てたらチーですからあっダウン層、うん、すごい方向転換が一順ごとの変化がすごいですねマンズ重なれ 2万貸して<笑><笑>ほらこう来るんですよーーな い, これいつもなら1万残すんだけどちょっと変だからちょっと変と変いうのは3万が来る時かな3万がでチーソーで飯取ろうか3万が来る時っていうのは何こう時間がね点数ない時は37が重なりやすいんで。 今のこの置かれてる自分の状況に合わせて残す牌を変えたってこところですかいやこれハマるのかどうなのかこれでスースはどうです二 枚, 枚切れ E1 が2枚切れです山手出ししたんで、はい、E1 切ってリーチすると、はい、ペン3番嫌ったかのようにも見えるで三まで待つとかもう出上がり期待なんで じゃあ3ワンとチーソーはどちらもこう、候補としては抜群いいってことですね。いやー、初泣こうかなと言っていたスタートから、考えながらチーソーが出てきた、あれ、どういう持ち方だったんですかね、ローソーが。カのンパスを外してきてますよね。ね場に全部見えている、今回の。ここえ、すごい、リーチだ。これ、いいでしょすごい。ショットとしては。えー、3ワン、どうです 1枚はあるね山にいますかあと出上がりも期待できるんでこの3万は自身で4ワン切っていてペン3ワンもう払っているあっナヌ追いかけリーチだ負けてたまるかリーチ合戦になりましたこれ一発で積もったら気持ちいいねあーイルカさんはどうなんだ<笑>ちょっとごめんなさいごめん一回カメラの方に見えなくなるん、ね、で<笑>ちょっとごめんなさい <笑>あ待って み, んなみんな見えたこれだったよ<笑><あー><笑>こんなことがあるんだろうか<笑>最後ですよそうか地獄にしなきゃいけないのか最後でしたよ工夫と努力で工夫と努力っていう言葉が合っているのか分かりませんかそうかそこまでそこまで神様は俺を試していたのかすごいなこれを一番を一発で積もってたら 神だったト本当に。い, いかったですねゴッドって読みましたそしたら今日から私いや問題はね今一人じゃないってことなんですよねくまん最後一枚残っているかさまあ、そしトイメントのリーチ合戦ですからねはいあれパーソンうもったんじゃないああ確かにそうですね論争が見えてるだけにパーソンも待ちとしてよさそうでした こっちは入り目だ<笑>心の声が全部生まれています、うん、あれなんちゃの人も来てるね上がり切れるかなんちゃの人が来てるこの人なんか押してきてる雰囲気の安全牌の切り方に見えたけどねそうですかってことは先輩入れてるように感じている、うん、えまずいじゃないですか敵は二人ってことですか印刷<笑>させてくれもう<笑> お、なんちゃんの手が止まった。先輩してたんですね。今リーチが入ってるわけでもないのに、ただ先輩ないんじゃないの。そのように感じる。あるな、先輩。あ、あるあるある。よし、三番来た。<笑>あと二回、いつも番。<笑>息を吹き上げた。なん、くそ。あ、でもね、ギリギリの中で。決着はついていない。 あと1回よしよしここで引くのがチートイツの技<笑><笑> 1万だったこれ1万ってできないもん流局<笑>でございます手あ手配の方あーらーもう悲しいうわヤングピンドラドラだこっちはチートイツですふざけてるいやでも3万残ってましたね 3はいました最後に引き胸折れるなよ1回のツモここの前で引きましたねいやー臨しとけよ<笑>う関数ピンはかなり危ないですよね立ち向かうにはちょっと弱いかあなんだよこれいやーワンなら一発ツモでしたでまああのー、自分の放送通り 先輩できていやすごい一万にしとけなかった未熟さがいや未熟というかこれすごいですね今回初泣いていこうかって思っていたところからデキメンツをぶっ壊し<笑>って見ていだけかりますけど、はい、ここはほら変則性で初難持ってるの分かるけど、うん、山に全部殺されてるんですよこの初難本んとですねあと1枚ずつワンパイだで問題の 9万は良かったん だ, うーカート だ, だけどこれきつかったな手なりで打ってると後付けのなんと初のシャンポンはいあの時なりますね、ええ、いやでも上がりはこの統一の E マんですかしかないこれを一発で積もれる能力がないと匠じゃないよねいやいやそんなことないですよそんな人の方が匠少なかったと思いますがないと大丈夫です大丈夫です<笑>そんな人はあの しないと思うんで、あんまりこの世の中に今活躍してるコロナがいませんよ、多分大丈夫です。あのその前にここでローソン切ってるそう、ほとんどいないんで、安心してください。こうならないです。切らないはい。な、なかなか。三層切るよね。そうですね。ねはい。私はあのつまんないタイプなんで、三層でしたね。いやー、見応えはありましたが、残念ながら上がりきることはできず。ですがね、リーチ合戦になって、またまた、またはい、つかみませんでしたから、ね、はい。つかまなくなくってきた 今回ちょっと展望増えますね、またね。本当ですよ<笑> 500点<笑>。はい、さあというわけで、土屋さんの親がまだまだ続き、教託が増えてきました。よし<笑>どうなるんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。